お腹の上よりも下の方が出てるよって方は、今回の動画で一発解消していきましょう。はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回はですね、お腹の上よりも下が出ている隠れ反り腰の方、反り腰の方におすすめなエクササイズを紹介していきます。今回の動画、一本で解消されます。ほとんどの方が、実は隠れ反り腰なんです。隠れ反り腰というと、普通に反り腰の方は、収縮して腰が反れた状態で胸を張っている。 このような姿勢になってしまいます。そこで隠れ反れ腰の方は、ここから肩が内巻きになって、腰は反れてるんだけど猫背。通常は肩が後ろ側、反れてる腰がまっすぐ。このような形がまっすぐなラインなんですが、これが腰が反れる。猫背になる。そうなってくると、 腹筋どんなに頑張ったり、腰のストレッチどんなに頑張っても、なかなか解消されないんです。今回は解消されるエクササイズのみを紹介していきます。隠れ反り腰だよ反り腰だよって当てはまった方はですね、動画を見ながら一緒にやってみてください。それでは紹介します。反り腰というと、一見腹筋、そして腰のストレッチばかりイメージすると思うんですが、実は胸のストレッチ、肩を後ろに広げる背中の動きが大切です。それをまずは行っていきます。簡単です。 手を後ろにひっくり返すすだけです胸を張りながら手を後ろに回します行きましょうスタートしっかり胸を張りながら肩甲骨を寄せる肩が後ろに回っていくイメージをしっかり感じてください肩甲骨をしっかり起こしてくださいこの上半身が作れないと反り腰は解消されないんです 肩が、ね、後ろに回るイメージを感じて手をバイバイしてください OK です、はい、次は手を腰に当てて手で骨盤を立てる感じでおへそを上に向ける感じで下腹だけを使ってください上側を使うんじゃなくて下側だけを締めるイメージです行きましょうスタート手でねこうやって動かしてみてください このね、ゴムのラインが上向けるような感じでおへそを上に向けますこれ骨盤がねしっかりね立つよって方は反り腰の幅が大きいのであんまりね起こせれる感じがない人はねあんまり反り腰じゃない場合があるはい、オッケー。次は手を回した状態で今の骨盤立てる感覚を いろんなお尻の位置でやってくださいいきましょうスタート手を返した状態で腰がねすごくね伸ばされるよって感覚があると思いますしっかり肩はひっくり返したままですいろんなお尻の位置で腰を動かします骨盤がね 立つ感覚をしっかりね身につけてくださいはーい OK 今度は今の回した状態で骨盤を立てたままでキープこのままでキープです行きましょうスタート今度は腰振らずにね肩をひっくり返したままで骨盤を立てたままお尻締めたまま前もも少し引っ張られる感じがあれば OK この姿勢がね通常の反り腰改善されたいい姿勢です肩が後ろ骨盤が立つこの状態が大切です体に覚えましょうはい OK、はい、反り腰解消には背骨の辺りの腰の筋肉を伸ばす必要がありますそこで大切なのが赤ちゃんのポーズですこれでキープですいきましょうスタート しっかりね足の力を抜いてお尻をね少し持ち上げとく感じですこれでさっきの骨盤立てる感じをやってください腰がね少し伸ばされるよって感じがあればできてますしっかり足の力を抜いてください伸びにくい人はねちょっともうもぐらを持って軽くね抱えてみてくださいああ伸ばされるーオッケー。 最後はうつ伏せから足首を持ってちょっと足開いて肩を外巻き肩甲骨寄せますこれでブリッジする感じでキープですいきましょうスタートこれでキープしっかりこれでね骨盤を立てる感じ胸のストレッチ肩甲骨寄せるこの上半身が身につきます しっかり足でね手を引っ張ってくださいあと少しですよーしオッケーこれで膝ついて立ってみてください骨盤が少し初めよりも起きている胸がちょっと初めよりも腫れているそうなると体に身についてきてますこれで初めにやった手を腰に置いて腰振るやつをやってみます 行きましょうスタートこれでさっきよりも腰を振ってる感じが減ってればだいぶ骨盤が立てられてます一番始めに行った時はしっかりね腰が振れてるのが今はあんまりね腰が振れない動く幅が減ってるっていう感覚があれば少し改善されてきてます初めよりもね骨盤が立ってるんであんまり動かないと思います よーしオッケーお疲れ様でしたどうでしたか初めから最後までやってみた方は骨盤が立ってる感覚姿勢が良くなった感覚があればグッドボタンやコメントで教えてくださいこの動画を何度も見ながらやることで腹筋や背筋プランクいろんなことをするよりも根本からお腹をへこませる姿勢が身についてきますので何度も見ながらやってください各種 SNS もやってますんでそちらでは違った配信方法をしてます説明欄から見てもらってリンクのフォローもしておいてください